そというわけでお久しぶりの中国的東 CG シリーズです。クアトロポルテに進化したな。ポルテって扉っていう意味なんですよ。マセラティのクアトロポルテの名は、4つの扉っていう意味なんです。 自称車好き相手にマセラテの話をしても、500馬力ないからクソとしか言わないけどな。GTR をかもれるっていうタイトルの動画とネット記事、見かけるたびにクリックしとけ。軽い方が低速コーナー早いに決まってる定期そういえば、プリウスよりロードスターの方が、コーナーは曲がれるぞっていうコメントが来たんですが、当たり前すぎて大笑いしました。1と2では1の方が小さいっていうのを。 戦争の記録みたいに言うじゃんジェレミー・クラークソンの荒れて行き、同時に二つの情報を出す、徳突対テストやめろ。ランドローバーには、ヒルディセントモードという、坂下り時の暴走防止機能があるはずなんですね。おい電子制御から摩擦は生み出せないんやな。ミニマムのギリギリさゆう。月2万円で、レンタサイクル感覚で乗り放題になる未来来るぞ未ぞ。 部内のトランクケース感覚でゴミ箱を引くスタイルなんでやねんってな何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんて騒音なのはいいやだアンパンマンの歌詞だったんだな愛と勇気だけが友達って言うけど私の周りには結城くんはいましたね日本語が通じても会話ができないタイプ 何にでも疑問を抱くことだまずカラスはなぜ泣くのか考えようそんなのカラスの勝手でしょまず給水塔が建ってからすぐ隣に建物が建ち始めたから給水塔だけ解体するのが長難題になる空港建設が決まってから周りの土地が投機目的で開拓され始めてそこを買って住み始めた人が騒音被害を訴えてくるっていう感じ中国のアマゾンバッテリー製品 買うのはポチるだけだけど、捨てるのが実質無理みたいな。さすがきっと、ホンダ車の走り、車である必要はない。バイクの後ろを二輪にして、屋根をつければ十分だろう。そこまで開けなくても、十分降りられたでしょう。あなた、施設の入り口のアルコールを、ジャボジャボ使うタイプですね。話し相手が欲しくてフリーダイヤル。 無料でかけられなくなって寂しい99人のルール内利用で成り立っていた仕組みは一人のひろゆき的利用によって破壊されるこれがコペルニクス的展開かハンドルの転動説から車そのものが回る機動説へ自分でも何言ってるか分かってないでいき<笑>このガソリンスタンドの天井意外と低い私の年収低すぎボーっとネット見てたら それのコスプレやってる人いてさ 地味ハロウィンのホテルで朝食を取りに行く人かなルートインは朝の8時半が空いてておすすめですなんだこの見た瞬間に車が動き出すってわかる動画はなぜワンテンポ置いてから動き出すのかその謎を確かめるため我々はオーナーの住む家へ向かった amazon のお口へ入る壮大さでただの取材をするなおじいちゃんに囲碁の本が欲しいって言われたから amazon で買うねって言ったらそんな遠くまで行かなくて い, いって引き止められた うっせー CX5 の動画のコメント欄が、どんどん低民度化してる強固の頃です。一番臭なのが、コメント欄のかなり下の方に、こんな動画作ってるやつは暇人だって、変身してた人だな。暇人なのはどっちですか<笑> こっちは趣味半分のユーチューバーだぞー YouTube のコメント欄にコメントする人のブーメランに気づかない率と溢れ出る性格の傲慢さ加減よサイドブレーキをるっと引くのではなく軽くかける程度の気持ちでコメントを送信しましょ う, う大丈夫大丈夫ですか大抵の人はまず自分の心配をした方がいいさあ今日も推定年収が億単位の VTuber に3万円のスパチャするぞ 私は貯金皆務なので人のこと言えますが視線度で何百万円も貯め込んで経済滞らせてる人よりは社会に貢献してるんでしょうユーチューバーなめんな寝起きドッキリのために消防車も手配するんだぞ登録者何十万人もいるくせにスシローで脱ぐんだぞ i う e を7 0 0の自宅感覚で 一概に突撃されるスシローくんショート動画のおすすめ欄に誰しも一回は出てきたことありそうな聖駐輪警察の人と対戦してもろて深夜のキヤとコンビニの態度悪い店員と共に爆炊でさらされた数を競うんだ深夜なのに仕込みで忙しいのに客だってゴミのゴンネが来るのに働き続けてくれる聖人さんだぞ 飛び石だってバチバチ飛んでくるし竜巻で吹き飛ばされたマクドナルドのストロー刺さった中身がスーパー残ったドリンクも降ってくるし車って傷だらけになるよなバンパーを撫でてみたら飛び石だらけ人の体は水でできている車はタイヤと路面のグリップで走っている水と共に生きるのはサントリーお箸スプーンフォークはカトラリーからの 動画ササイイトの広告感覚で唐突なポップアッププアミサイル技名が長いどうせ俺がいるみたいな変な読みの訳し方されるから平気おう今のよく避けたよなそれは予想できない踏切を赤で横断するとき右から来た電車が通り過ぎるのをちゃんと待ってから左から来た電車に潰されて死ぬようなもんですね大抵の横断歩道は右見て左見て右見ても止まってもらえません 駆け足で渡りましょう。途中でこけるようなやつは疲れてしね。墓地が無料、急いでしね、みたいなスピード感。おっきもんで、年、ね、齢して、の三大欲求コンボだぞ。バイクもトランクも、補給ホースじゃなく、タンクに直接ノズルを差し込むから、たっぷり給油するのが難しいですね。今500円分はこぼれたろ。そういえば昨日、プリウスで公共料金を払いに行ったら、500円玉を車内で落としてなくしました。除金できたね。除金できたねはさ。 電動シートにしたいんだけどヤフオクでパーツを探しても出てきませんパーツ有用事例をミンカラで探してる時のアマゾンのお口探検官こんなところでアマゾンのお口に入ってやがるマイナーなブレーキキット入手のためアマゾンの怪しい商品を買うのであったショート欄に適当にハサウェイ挟んだだけの動画増えてない日本の出生数低下に反比例するように増えてる視線度をやめれば車が買える 子作りをやめれば BMW がポンと買える結婚もやめればフェラーリが見えてくるアホな失敗のせいで軽バンのボディー部にトラックの荷台を強引にくっつけたかなり面白い車が見落とされるジャンプしていく角度をミスって着地後が乱されましたね MF ゴーストの15巻もジャンピングスポットで何か起こるようで 何に対して歓声が上がったんだレース開始早々水たまりでバランス崩して後続巻き込んでスピンした沢渡君に対してですかねスープラもアストンも入り乱れる MF ゴースト K マンの別件バウアワーはなぜかマニュアルで参戦してきたぞシフトアップのタギにコンマ数秒ずつ置いていかれるのになぜマニュアルトランスミッションを選ぶのかトラックのリアエンドにはアマゾンの入り口はないぞそして唐突な路面陥没トラップ 世界の道は日本ほど舗装されてないからな、クロスカントリー系のモデルも、大いに活躍できるわけだ。その日本で、しかも非積雪地域で、SUV が売れまくってるのはなぜでしょうかね。乗った SUV の中で手放しに進められるの、今のところやりスクロすだけだからな。お落ちずに乗れましいやおちるんかーい。大丈夫だと見せかけて、大丈夫じゃなかったパターン。事故ったあなたに朗報です。このまま忘客すれば、 事故はななかったことになります元気があれば何でもできるっていうからなから元気の結果がこれだよ